そししてて新年明けままおめでとうございますイギリスも年が明けました。ということで今日はこちらのシャンパンを開けて飲みたいと思います。これは職場の方にクリスマスプレゼントでもらったんですけどまだ飲んでなかったので今日飲もうと思います。 M、&S っていう高級スーパーで買ってきてくれたお酒ですこちらのオレンジジュースももらったんですけどこれは先に飲んでしまいました美味しかったですこちらのシャンパンを開けます 意外と簡単に線が抜けました。 綺麗なローズの色をしたお酒ですねいただきますとても飲みやすくて美味しいですこちらのグラスはですね自分で買ったんですけど t k ックスっていう家電だったり 衣類を販売してるるお店があるんですけど日用品とか食器も売っていてでそこでこのグラスを買ってきましたでこれはドイツ製のクリスタルグラスみたいです2つ入って 2.9 ポンドだったのでクリスタルグラスだしと思って買いました今日はさっき欲しいものがあって 買い物に出かけてきたんですけど欲しいものが手に入らなくて食料品だけ少し買って帰ってきました欲しかったのが乾電池と重曹とあとはファブリーズですねファブリーズを探し回って歩いたんですけど1つファブリーズを見つけたんですが 私の欲しいファブリーズの種類じゃなかったので買うのをやめて何件かその後も探し回ったんですけど夜6時ぐらいに家を出てしまったのでお店が閉まり始めていてちょっと出るのが遅かったのでまた別の日に買いに行こうと思います今年 やりたいことはいろいろあるんですけどまずはコロナのワクチンパスを取りに行こうと思ってますコロナのワクチンパスっていうのはワクチンを受けた人がもらえるワクチンパスポートなんですけど外国でワクチンを受けた人は専用の登録センターというところに行って ワクチン接種証明を提出すると NHS に自分が外国で受けたワクチン証明を登録できるんですねそれを今月1月中にできたらいいなと思ってますそのワクチンパスを持つとイギリスから他の外国に旅行がしやすくなるのでそれをまずは手に入れたいと思いますまあコロナ禍なのでワクチンパスポートを手に入れても 外国に行けるかっていうのはまた別の話だと思うんですけど、まあ、ひとまず手元にはワクチンパスポートを置いておこうかなと思って今月その手続きをする予定ですフランスが隣の国なのでユーロスターでフランスに行くのが夢なんですけどフランスは今入国制限が あって行くののがなかなかか難しいので国内旅行をまずはしてみようと思って国内旅行に行けたらいいなと思ってますイギリスに YMS ビザで渡影してきたんですけど正直あんまりイギリスに詳しいわけでもなくてイギリスがすごい大好きっていうわけでもないんですね。あ好きかか嫌いかで言ったら イギリスは好きなんですけどイギリスに対して強い好きっていうパッションがあるかって言われたらそうでもないんですねなのであんまり旅行先っていうのを知らないのでこれからイギリスの都市をいろいろ調べて旅行に行ってみたいなと思いますせっかく来たからにはいろんな土地を見て帰りたいなと思うので旅行に行きたいですね あとは動画でも何回か言ってるんですけど銀行口座がまだ開けてないので今月の目標は銀行口座を無事開設し終えることです。あとはまだ働いて5ししか経ってないんですけどクリスマス休暇に入ってしまったのでその間にあんまり英語を使っていなくて忘れつつある気がするので。 次出勤した時多分大変だと思うんですけど思い出しつつ仕事に取り組もうと思いますコルクを閉じようと思ったんですけどコルクの閉じ方が分かんないですねこれは飲み切るしかないですね でクリスマスなんですけど私はクリスマスの前にコロナのブースターワクチンを受けたのでクリスマスの間はすごく具合が悪くて日本から換算すると3回目の接種だったんですけどやっぱり副作用が強くて1日中ベッドから起きれない状態で次の日も割と熱があって辛い状態でした。 なのであんまりクリスマスマは動いいてないです。家でひたすら食べ物を食べて寝てっていう風に過ごしてましたで年末年始なんですけどもしコロナじゃなかったらウェストミンスターあたりでカウントダウンの花火っていうのが毎年見れるそうなんですけどそれは予約制 で, で私も予約しようかなって と思ってたんですけど今年年も去年と同じように中止にななっっててししまって予約がでできない状態でしたでクリスマスが終わった後に年末年始どうしようかなと思ってコロナのワクチンが終わったら考えようと思ってたんですけどそのワクチンの副作用がすごくだるかったのでもう年末年始のことを考える気力がなくなってしまって。 なので年末年始はおとなしくじっと家にいました一応年明けの瞬間は家の周りに花火の音が鳴り響いててどっから花火が鳴ってるのかはちょっと分かんなかったですけど花火が打ち上がってて家から花火を見ることもできましたでみんな家から顔を出してですね騒がしくしてましたね そんな感じでせっかくイギリスに来たのにクリスマスも年末年始もあんまり実は楽しんでないっていう状況なんですけどまあコロナだししょうがないっていう言い訳と知り合いのつてもなかったので、まあ、しょうがないかっていう言い訳とでもコロナだろうが何だろうが多分楽しむ方法を知ってる人は年末年始を イギリスらしししく過ごしてたのかもしれないですけど私はまだここに来て日が浅いのとコロナワクチンでダウンしてたっていうのがあるので年、ね、末年始はおとなしく旅行も行かず家でじっとしていましたですけどイギリスに来てから買い物一つするにしてもいろいろ考えながらしなきゃいけないので休憩することができたなとは思ってます。 やっぱり人間ずっとアクセルを踏み続けることはできないと思うのでゆっくり休憩できてよかったなと思ってますでは今日はこの辺で終了して晩ご飯を食べたいと思います